チャンネルです。<笑>あ、そうです。わかります？私髪の毛切りました。誰も切る。<笑>えー、似合いますか。そうですか。<笑>ありがとうございます。もう可愛いとかはちょっともう年なんでね、やめてください。<笑>もうそろそろクレーム出るからやめてく。<笑>はい。今日からですね、ちょっと。 その間、道の駅をご紹介しようと思います。本休みへ、じゃ暑くて、車で泊まって寝ることができないので、うん、猫を連れて行けません猫を連れてなんて、もってのほかです。嫌がってしまいます。なので、ちょっといくつか気になる道の駅と、あと今日行くのは、はい、うちらがもう初めて、 まあ道の駅というものにはまった懐かしの場所やねんなそうやなあそこからが始まりじゃないこんなんあの行列っていうところがスタートだ、ね、うんここそうそうそう朝早くゴルフ行く時やゴルフ行くゴルフ帰りやじゃないなんか早朝のああそうですんか行ってで 帰 る, 帰る時にトイレ9分えなんで並んでんの<笑>みたいなあれ何があんの並んでみようってわけのわからん並んでるほなやったら野菜がな、うん、新鮮な野菜がそう白い、白いオクラとかああ懐かしいなそうやったそうやった白ちゃん赤赤いのかいや白え白ちゃんかな白か な, なんか 珍しいお野菜とか見つけたりしてな、道の駅面白いなっていうことで、うん、まあ、それぞれの特徴もあるしな。あ、スイカ買わなかっあ、スイカ買う<笑><笑>まあちょっと今日も行ってみます。今日の道の駅は後ほど。ジャンプするせーいや、ゴール俺でジャンプおかしいやろ。<笑> でしたよ。今日の道の駅は道の駅稲川です。出ますね。うん、ここはなぜか人気だよね。なぜか、ね。な<笑>ぜかって言ったら失礼やな、ね。<笑>自然豊かな場所やな。この道の駅はお天気をコンセプトにしてるらしくて、これが虹、これが。 地域農産情報センターであっちのアーチが農作物売ってる販売所のアーチが、えー、と太陽やったかなみたいです<笑>道の駅はこれ何回目やろ実際にはさ道の駅シリーズやりだしてさちょっとサボってて、うん、実際には九州の旅した時にさ、うん 玄関行ってるからなうん、うん、こなんか十割そばとかも売ってんねんな売ってるんか売ってるんかそば打ち体験できるとかお、うん、食事どころとかそば、うん、の山、うんかああ ここがお野菜とか売ってるでっかい追加したの、ね、もうでもほとんどないんじゃん あわ う, ごうもろこしねいいだだ、ね、夏野菜がいっぱいだ、うん、枝付きのん。 すごい大きな身内じゃない ここはどうなのでも、兵庫県産って食べてるのサンドワーキーおーおいしそう<笑>美味しそう、霜降りが今日はあの、バーベキューの予定なかったっけラックス白菜どうするちょろっとあるだけやねんけど、うん あれでいいパンとコーヒーヒ売ってるわけじゃない。 駐車場にてみてるうんか全然ない、うん、ちょうどいいな。 んくんかわいいかなジャンプよここもなんアク<笑><笑>悪イ感。 めっちゃ可愛いっぽい値段は可愛くない で,、ね、でもまあそんなもんよいいなと思う陶器は<笑>なこれもいいけどああそれも可愛いめっちゃいいこれとこれ買おうかあ、うん<笑>またな穴があってイノシシやからかなこれイノシシなの、うん、ほら、あっちもイノシシお <笑>かわいいはいというわけで道の駅稲川でした。うん かななうんん ん, いな ん, に、うん、いん今日の道の駅行ってみたいなと思った方は。 チャンネル登録、ご評価、コメントよろしくお願いします。た<笑>というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあ。